でここでそのアルゴリズムの性質もしくはそのアルゴリズムに求められる要件について紹介しておきます。えー、これはあのクヌース先生による説明でしてで、まあ、このクヌース先生と聞いてあの昨年計算研修を履修した人は思い出してほしいんですけれども昨年の計算研修であのテフオの使い方を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 えっと、例としましては、ここにありますような PQUVW のような形で、アルファベット、もしくはそれらの並びで表します。で次の記法は、えっと、代入です。で、これは変数や に数値や式をを代入する操作を表しますで、えっと、最初の例は、これ、U に0を代入するという代入操作ですけれども、えっと、記号としては、この矢印の記号を使います。でそして、矢印の、えっと、根元の数値や式、ここでは0ですね。この0を矢印の先にある 変数に代入ししまますすという操作を意味しますで次の例では、えー、と変数 v に多項式 px を代入するという操作を表します。3、えー、つ目の記法は論理式です。でこれはあの新日新や偽を返す式のことですで。例を見てみましょう。えー、最初の例は u イコール0と書かれています。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 でこの for 文の仕組みです。